皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月2日、ついに10周年の日を迎えました。めでたいですね。でも、これがゴール地点ではなく、おすすめが今年で20周年なので、DQ10 も20周年を目指して頑張ってほしいところです。というわけで、10周年記念クエストが始まりました。 今日は第1話が配信されましたので、早速乗り込みましょう。ちなみに、ここの本棚は必ず読んでおきましょう。やばいです。衝撃の新事実です。ここに書かれている弟子というのは、ティルツキンさんのことのようです。フクリポの初期村ストーリーで馬車を引いていたあいつですね。ネタバレになるので何も言えませんが、第1話が終わりました。色々ぶっ込みすぎていて、やばいです。そもそも、今映っているこの画面が色々やばいです。 これはあくまで個人的な予想ですが、ラスボスはやはりあのお方で間違いないでしょう。そして、ラスボス戦は8人バトルで、強制士の署の同盟バトルの章に追加されるんじゃないかと思います。第2話は来週の配信なので、それまでワクワクしながら待ちましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。